くるわじゃあねラーメンがゆっくりしときゃ行ってきますばいばいおーそーす何にわのロックですいつもご視聴いただきありがとうございます本日もよろしくお願いしますさて、えー、ボートレースのチャンネルをやってたんですけれどもあまりにも再生数が伸びなさすぎるのと やっぱり他の動画を見ると、掛け金がめちゃくちゃでかいんでね。自分にはもうとてもじゃないけど、あんな1レース10万とか、そういうのちょっと無理ですんで、ちょっとあれは、まあまあ、趣味というか、そんな感じで、今後はまあやっていこうと思います。あまりにもちょっと反響はなさすぎるんで。ということで、えー、このチャンネルはですね、えー、まあまあ、ボートレースとかもそうですけれども、えー、北斗無双のパチンコ。 こちらをメインにちょっとやっていこうかなと思います。もちろん北斗無双以外も、えー、打つことはあると思うんですけれども、あくまでメインは、えー、無双で頑張るという形でやっていきます。スロットのディスクアップ生活のいつものお店に来てるんですが、まあ、なぜここかっていうのは、あの、ちょだまが7月も無制限で使えるっていうことですので、まあ交換率はちょっとだけ悪いんですけども、やっぱり持ち玉勝負できるっていうのが、まあ、一番いいとこだと思いますし、 釘もね、まあ悪いですよ。この前、あの、プライベートで北東武双で4万6千やられたんですけど、あの、ツイッターでね、つぶやいたんですけどね。あれ、ベース 22.5 ぐらいやったんですよ。うん。ただ、そこのお店はね、撮影不可点なんで、あのー、本当はそこのお店とかでも打って、打ちたいんですけども、それはズリなんで。なので、まあ、いつものお店、ベースは16、7っていうところかもしれないんで、ちょっと勝負的には厳しいです、正直。 ただ、まあ、持ち玉できるんで、まあ、ディスクアップの設定位置だと思って、まあ、あとはやめとき勝負かなっていう形で、今後は北斗無双の動画も撮っていきたいと思いますんで、ぜひ、こちらの方、よろしくお願いいたします。はい。まあ、というわけで、今回はその記念すべき第1回目の北斗無双の勝負となりますので、何、えー、としてでも、まあ、月末ということもありますし、何としてでも、勝たせていただくと、そういう気持ちで今日は望んでいきたいと思います。はい。それでは、最後まで、 お楽しみくせさせませ。<笑>久しぶりだぜ、む<笑>そ俺たちが降りら本日は一発目なので、現金投資です何としてでも、ゴンゾ様お願い致いしまい致しまい ゆきち 真剣に敵はにない人をミッション俺はい 全開最熱狂 ミッショ最終拠点 審査員兼に2対1の戦いはないその件受け流してみせよう行くぞなん 剣行くぞし見事だ 行くぞ せよかった。 マサはこの剣をただ一人 t l e d 始めよっ on the w a l you <laughs> No,、okay. no. し い, ーいくぞ北斗展開全開最ョー 行くわよ私も負けてい走れない戦うよ Nice. 終了バリエを取り戻せつを 2回ぐらいしか無双打ってないのにトータルで5万以上負けてる2回だけ戦っただけなのに<笑>完全にオーブンベース15回はさ<笑>いて<笑>俺の人生いっつもこれ<笑>積んでる絶対設定位置というわけで 最後ね、あと一回、りんちゃん、れんちゃんしてくれたらね、なんとかプラマイゼロか、あるいはまくるかっていうとこやったんですけど、もうおそらく、あそこがやめ時だと判断しました。何せ、回らないんでね、ほんま、結構調整ひどいです。もうベースが15とか16とかと思います。自分の台、ひどい時、1分20秒1回でても回らなかったですからね、もうデモ画面が出るんじゃないかっていうぐらい。 まあ完全にね、もうほんと動画のためだけにやった勝負になりますね。もうガチで戦うときは絶対に座らない北斗無双でしたけども。まあ引きが強いんだか弱いんだか、初当たりの引きは良かったんで、なんとか大怪我はせずに済みましたけども、やっぱ恐ろしい、本当恐ろしい。 319クリアして、さらに 50% クリアして、ようやく s e 突入するのに、それで平均 2.4 連とかやったらもう話にならない。あーね、この間実践したところはね、月に1回のイベントのお店で、ベース22ぐらいやったんですよ。やっぱね、それやったら頑張れるけどね、展開悪くても頑張ろうって思えるんですけど、 もう、ここのね、お店の、そうはね、ちょっとね、大変ですよ。うん。あの他のお客さんたちも見ててもね、全然止め打ちとかもしてなくって、あんなもう、めちゃくちゃ負けてると思いますけどね、みんな。よう、やるわ、と思いますわ。ね、明日は我が身なんでね、本当自分も気をつけて、このお店では実践するときは、本当に気をつけて、戦わないといけないなと。 うん、思います。はい。まあね、ちょっとね、体重がもう5キロぐらい減ったような、そんな感覚なぐらい疲れました。今日は帰ってひねどりを食べて、いっぱいやって、え、行いしなって、えー、また次回、頑張ろうと思いますんで、今回の北斗無双の動画に関して、ご意見、ご感想、ぜひ、また皆さんコメントでどんど ん,、うん、お寄せください。はい。というわけで、これで終わります。お疲れ様でした。見せしめに村人を殺して、<笑> <シ><シ>ありがとうございました